できるだけ簡単に代謝を上げたい。そんな方におすすめな、バイバイグッドモーニングというのを紹介していきます。今回たったの10回です。今回の動画を最後まで見ることで、体の弱い背中側、そこを全部簡単に鍛えることができるエクササイズを知ることができます。たったの10回です。一緒に頑張っていきましょう。 はい、皆さんこんにちは。タートルです。今回ですね、体の弱っている部分、筋肉の少ない背中側というのを簡単に鍛える、バイバイグッドモーニングというのを紹介していきます。このエクササイズのいいところは、たったの10回で背中全体を鍛えることができます。なおかつ、道具を一切使わないので、朝、昼、晩、いつでもどこでも簡単に行うことができます。 体の前側というのは意外と筋肉があります。それはなぜか。体が前に進んで生活しているからです。しゃがむ時も前。起きる時も前。大体前側っていうのは使われてます。ですが、後ろに進まないですし、後ろに体を倒さないですし、うつ伏せから体を起こせませんよね。大体ひっくり返って上向いておきますよね。なので、体の背中側っていうのはやはり筋肉が衰えてます。 そこをしっかり鍛えることによって代謝を上げることができて体の背中側っていうのは褐色脂肪細胞といって痩せ筋とも言われる筋肉の集まりですそこにアプローチをしていくことで今よりも早く痩せることが可能になります今回は初級と上級2種目紹介していきますそしてバイバイグッドモーニング名前の由来からして朝行うといいって言われています ですが、朝っていうのは体が硬くなってます。特に背中側。なので、今回はプラスアルファキャットバックというのを10回ほど簡単にストレッチで行って、その後に初級と上級を紹介していきます。それではまずキャットバックからやっていきます。キャットバックというのは猫と同じ動きです。四つん這いの状態から腰を反らす。腰を丸める。 反る、丸めるっていう動きを一緒にまず10回ほど行っていきましょうお腹を丸めるときに息を吐く腰を反らすときに息を吸います体が硬くなっている方はゆっくり腰を動かしてくださいそれでは一緒にいきます反る側からやっていきます3 2, 1,、2、1、GO 肩甲骨は上がらないように34お尻を上げてお尻を締める 5678910OK!、OK そのままバイバイグッドモーニング初級編を行っていきますグッドモーニングというのは足を肩幅にして手は頭ですこのまま腰を反らしたまま体を持ち上げるおはようございますの挨拶のような感じです前かがみになって体を上げるそうすることで背中を鍛えることができますこれにバイバイを加えます まず手の甲を前向けてこのまま前かがみになりますそしたら手をひっくり返してひっくり返して肩甲骨を寄せたまま上がります足は肩幅で少しだけ膝を曲げて手の甲を前向けて前かがみになったら手をひっくり返して肩甲骨を寄せます寄せたまま体を起こしていく そうすることで肩甲骨しっかり寄せて背中が使えますそして少し膝を曲げて前かがみになることによってもも裏を鍛えることができますこれがまず初級編です一往復で一呼吸一回やってみます1で手を戻すひっくり返す2といった感じです 一緒に10回やっていきましょうそれではいきます32151ひっくり返す起きる戻す2お尻があんまり後ろに出ないように34しっかり上を向いて 9 7 8 9 10 OK、体の後ろ側全部使うので結構体があったまったと思います。ですが 前かがみになるので腰が丸まっている方は腰に違和感感じて痛い人もいるかもしれませんしっかり腰をね反らせてください初めに行ったキャットバックの腰を反らした状態を作って前かがみになっていきます次は上級編ですはい上級編はスクワットを加えてやっていきます今の状態から手首を返す立つ 膝曲げる。手首を返す。立つ。っていう風うにやっていきます。基本的には、デッドリフトと同じ動きです。ただ手が後ろです。これを10回やっていきましょう。1回やってみます。手の甲を前向けて。手首を返す。立つ。立ったらお尻を締めます。お腹を締めます。一往復で一呼吸。 10回いきましょう321ゴー手繰り返す12 ないです1 10、OK、今の「バイバイグッドモーニング」で体の後ろがしっかり鍛えられたと思いますそして二の腕がですねしっかり鍛えられているので背中の贅肉二の腕腰回りの肉そこにもしっかり効いたと思いますそして しっかりもも裏を鍛えることによってもも裏を鍛えるとお尻が締まりやすくなってお尻が締まるとお腹が実はへこむんですお尻を締めた状態っていうのはお腹が勝手にへこんだ状態になるので今回のねバイバイグッドモーニングっていうのは本当に全身にねすごくいい効果をもたらしてくれるエクササイズになります もし腰が痛かったよって方は、今回は10回しかキャットバックしてないですけども、しっかりキャットバックをね、やって、腰回り温めて、それからやってみてもらえたらと思います。頑張った方、勉強した方、よかったらグッドボタン、コメント、シェアよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってます。フォロー、シェアよろしくお願いいたします。説明欄に貼ってます。今回もご視聴ありがとうございました。